はい、ということで、うん、スライム 作, り、うん、イムを作りまスムす<笑>スライムの材料はす、はい、えー、っと放放射放射そうで固めるみたい な,、うん、な で, なで、うん、放射を溶かした生きあ、まあ、はいはいまあ、あんまり溶けないでちょっとうか 一、え、つ、ー、入れてて、はいはいねはい、PVA、うんまあ、PVA ののの濃ささによって、はい、あのスライブの硬さが決まいいいいいですなどうですか そうですね、そうですもうちょい入れてもいいかな俺らが使ってるやつより素材が良さそうに見えるなんかすごい透明な気がする、はい、いい高級なスライムできそうだな<笑>ちょっと濃いめの上質なスライムが、はい、でこれ水はい、はい、この水も同量入れちゃいます、ねはい、まあ基本1対1くらいがそうですよね、まあ、基本のスライムなるほどなるほど、はい、いや、このリアルなスライムの作り方って、はい、多分教わんないから、ま、かすごい貴重ですよ、ま いいですよね絵の具で水彩絵の具で何色がいいですかじゃあ緑にしますか緑くらいにしますかじゃあちょっとこれも入れるんで混ぜていただいてよく、うん、この色のほうがい い, いいですかねちょっとああで も, あで も, あでもあこれぽいですね大丈夫です ね, です ね, ですねちょっとこうやって明だと、うんこうねうん、ハイスピードにちょっと あ, あんまり水っぽさが出ないかもい確かに確かにあでもこれがスライムって感じのイメージありますね、うん、フルーチェみたいですね ちょっと、ダマがあるので全部溶かし て, いてはいで、ここにちょっとずつ放射を入れておくと固まるなるほどなるほど、ちょっとずつがいいんすねそうです ね,、はい、すねあ、本当にちょっとずつでも全然感覚がちょっと変わってくるだんだん固まっていくんですよね、多分。だんだんそうですねちょっとずつ入れてくそうですで、もう泡立てる感じでどんどん混ぜちゃってもらえばもう作り慣れたもんすか そうっすねーどんくらい今まで作ったんですか1000個、まあ、1000回くらいは作ってるんじゃないですか回<笑>総重量でいったらどんくらい作ってますか<笑>総重量は3トンくらい3トンやめてください、まあ、3, ト3トンもスライム作るのやめてください、うんまあ、僕は二2 0 0ムとかでやってるんで、ね、<笑>本当だよねうちのラボにはまだ 1, 1トンくらいは作れるスライムの材料器。<笑>地下にある<笑>平気だ平気地下にある時 間, 遅 か, ったで時間かかるとだんだんまとまっていくじゃないですかそうそうそうそうなんですね ですよはーいちょっと持ち上げていただいてどうか。はい いや、これちょっといい、ね、今までで一番いいっす意外とあの色が一番いいんですねちょっと濃いめ の,、ね、いめの色を少し入れるぐらいがちょっと使えそうですねこれでこれいいっすねこれ今回はやらないですけどここにあのベビーオイルとかオイル系を混ぜてあげると、はい、手にくっつきにくくなって、えー、小さいお子さんでもあの遊んでもなるほどね、えーはい、これ必要ですよ本当にね<笑><笑> でここでね、はい、ベビーオイル入れれるお父さんは人気ですから<笑>あのお父さんは入れないのに入れないのにうちのお父さんは入れたんですよ ベ, ビベビーオイルのいい香りも混ざって<笑><笑>、まあそういう、ね、いい香りのスライムができますちょっとねやっぱまだ手にくっつくっていうのろねこちらですうわすげえいいい楽しいこんな感じ、うん、うわ、いいっすね だ、これがスライムだよね。これですよ。皆さん。<音楽>